違う。 ね、あれがいよい穏やかな春の散歩の序盤で事件は起こりましたうわー 大丈夫見せみ。め っ, ちゃいいきっぺ気持ちがわかかるね。最近こけたばかりで。どうもえん しばし、カンタの回復を待つ川行きたいんじゃない、うん、もうちょっとあっち行ったら下に降りれるで足 が, 足が滑ったひねったってじゃあ、じゃあ転自転車そう、なんで転んだ何もないとこなのに急に前に倒れてなんで そうか歩いていく自転車乗ってくう片手で自転車行けるか気を取り直して行ってみましょう手を負傷しました気をつけて て見てよどう見てどうですここの景色黄色<笑>綺麗黄色黄色い菜の花畑、レッツゴー ンンいんん大大丈夫か大丈夫夫かっ知ってんの？<笑><笑><笑> さすがやね、okay. あっちのほあれカモじゃないのはまらんといてよ靴やめてきっぺい靴やでその靴わかんもん おポポこっちだよ 見てないけど、キッペイなんじゃない坂道やで。この日の一週間前にキッペイも自転車でこけ、肩肘を負傷していました。まるで風の谷のナウシカのようやお。ランラン ラ, ラランランランやん。やが怒っランランレーかと<笑>何の歌や。みんなポッポ連れてきて。キッペイダッシュでお父さんとこまで行ってポッポ連れてきて。でがなんでパラ。うん？ なないない、ここは<笑>ポーポー写真撮んるよ<笑>なんか食ってる<笑>じゃあしゃがんで撮るよ写真あそうしよっかいやき平ぺたってもいいよじゃあしゃがんで あ、いいね、いいね。キッペア、お父さんとなりて。ポ、ポポが神々してるとこの隣。はい。俺もやで、うん、大丈夫かな。なんか、そんなこと。なんか、さし、写真撮らないから ね, ね。キッペどこ行く。 お, お父さんとカンタの間<笑>それでいいのねえ、ポポだいぶ穴掘ったね<笑>見て<笑>ポポ見て<笑>よっしゃ、落ち着いたか 出し切り直して撮影しましょう。じ<笑>ゃ、みんな写真撮るよ。撮ります。はい。 一体、どんんな石だったんでしょうね。お父さんやろう<笑><笑> お母さん自転車乗っていかないかも。見いから。ひ<笑><笑><笑>っぺい行こう。カンタも行きや。もう行っていいよ。お母さん自転車乗ってたるで。でいいよ。行こっか。桜。 疲れただって今帰り始めたばっかだぞ。 置いてかんからちょっとグッチャの方までそ取りに行ってくるだけだから<笑>ポケモンしりとりスタートいや。ならピカチュウうっウソッキーウソッキのキヤを今聞くカンタウソッキーいてよ さあもうすぐお家だぞ腹 減, った腹減ったな、早く家帰ろう<笑>この日が土曜日だったためカンタの手首は当てぎをして固定月曜日の朝一に整形外科へ行ってきました <笑>どうでした？見せて。あっちゃー。やっぱり骨折でしたか？あのなんかね、うん。ししそうね。ぐちゃっとなるタイプの骨折やったね。大<笑>きいではなくぐちゃの方やったね。なんか最高手術があるという方がねわかりました。全治どれだけですか？え一ヶ月ですね。一ヶ月。 じゃあ1ヶ月はリブス生活、炎上しましょうかさ、ね、いごまでごしごし。 ありがとうございました。